どうも、こんにちは。この度は、l i b r e o f f i c e w r i t e r で原稿用紙テンプレートを作成していきたいと思います。このサイトに書いてある通りにします。サイトは動画の説明に書いておきます。さて、早速やっていきましょう。まず、l i b r e o f f i c e w r i t e r を起動しよう。組織メニューのページスタイルを選択してください。ページのタブで、サイズナーは A4 にして、 印刷の向きは横にして、文字の方向は右から左へ縦書きにしてください。行数と文字数のタブで、行数と文字数して、ゴリッド線を選択してください。ページ単位の行数は20にして、行単位の文字数も20にして、1文字の最大サイズは20ポイントにして、 ルビー文字の最大サイズは10ポイントにしてください。グリッド線を表示すると、グリッド線の印刷する両方をチェックして、グリッド線の色はお好みな色にしてください。最後に OK を押してみましょう。これで完成です。次はテンプレートとして保存しましょう。ファイルメニューのテンプレートに行って、 テンプレートとして保存を選んでください。お好みの名前を書いて、カテゴリーも選んで保存を押してください。このテンプレートで新しいドキュメントを作成するには、ファイルメニューの新規作成に行って、テンプレートを選んでください。保存したテンプレートを選んでから、原稿用紙が現れます。 この方法は、リ o レオフィスでも、オープンオフィスでも適用できます。もし画面に線がはっきり見えなかった場合、ご安心ください。それは画面の問題です。グラフィックの問題です。画面に線がはっきり見えないときも、そのシートを印刷してよく見えるようになります。今回はここまでにしましょう。ご覧になっていただいて誠にありがとうございます。また今度お会いしましょう。